こんにちは、みゆです。森です。本日は、足、え、立、ー、区西新井にあるプライベートゴルフクラブ321さんにお邪魔してます。<笑>本日も私の百切り企画でまたレッスンをお願いしております。よろしくお願いします。はい。では、黒地に移っていきます。はい、<笑>お願いします、ね。お願いします。まあまず最初、三十ヤード。 ちょっとやってみたいんだけど、は二、い、種類、三十ヤードこの次十五ヤードぐらい、十五ヤードはい、まあ。おそらく多分このぐらいのそのピンまでちょっとこう距離があるアプローチが残りやすいっていうのと、なんかちょっとうまくいったけどちょっと足りずエ字とかちょっと距離の短いアプローチ、大体このぐらいの距離じゃん十十五ぐらいは使う場面とか。 多いシーンが多いかなっていなんでどのぐらい打てばいいんだろうみたいなのを悩みます、確かに。あだと、多分、三30と15の、その2つ、とりあえず打ち分けられれば、はい、なんかこう、タだパタぱだとか、あちゃこちゃいったりとか、ぶり周りでこう、叩きすぎちゃうことって、多分、うん、おそらくあったと思うので、ひ、は、一、いね、人ランドのね、動画とか、<笑>ちょっと見たし人見ると分かるんですけど。はい ね、ならないように、ちょっとその二つを抑えていきたいなっていうところなんですね。<笑>かしこまりました。うん、ちょっと三十ヤード、まあ、この、このシーンのこと見て、はい。まあ、二十二十だったら、何番で、どんなか、どれぐらいの距離までっていうか。三十だったら、三度で。三十なので、結構もう八割くらいで打ちゃす、うん、打っていく。あ、はい、ね。ちょっと打っていきましょうか。はい。 はいまあ、時計の入りていると9時から3時いわゆるハーフショットって言われるぐらいはいで43と44ぐらい出てるならうちゃん、これまず番手はサンドエッジでいいんですかサンドエッジで全然問題ないと思いますはいなるほど振り幅的にはやっぱりちょっと強いのかなっていうか大きいかなっていう森ちゃんでどのくらいなのではサンドウェッジで腰から腰ぐらいああ やっぱりちょっとヘッドスピードとかが違うから、ミュウちゃんにそれはちょっとあれ大変ちょっと届かない可能性があるかなあああああの、そのクラブ自体もレディース用で軽いので、うん、あのそのインパックトの、ま、だボールに与える力みたいな、私、レンを使ってるから、ちょっと強くなりやすい、うん、だから距離が出にくいのはあるので、振り幅で言ったら、時計の入りで行きますよ、はい、計の入りで行くと、うん、8時から3時ぐらい。 腰から腰から胸ぐらい。ああ、夏。腰から腰から胸。右腰から左胸。今右肩がはい左肩でグラマなんで腰ぐらいだいたいこのぐらいの位置かな。うんうん。このぐらいの位置から。うんうん。わかります。これちょっとちっちゃくないよ、すバックスイングが。そうそうそうそうそうそうそうそう。そうそうそうそうそうそうそうそうそう。うん。 ただやっぱその女性の方ってランラ ン, ランでう落ちてから転がる距離は多めに出やすいので。<笑> もうランチは考慮して打っていかないといけないってい だ, だいたい腰から腰から胸ぐらいが大きさで 30cm はいもう一回いきます う, うん。ナイス<笑> これはさあ、同じ振り幅で十ヤード違うんだけど、今多分スピード感をちょっと下げたと思うん、ねああ。ああ、そうですね。そうですね、うん。だ、ど、ど、振り幅を小さくした方がいいのか。振り幅をもた小さくしてもらいたい。ゆっくり、ゆっくり、まあ、減速させる。ふわっ と, とボール打ちたいっていう意味、ゆっくりこうやって振りしてるんですけど。はい、はい。それはこういう場面だって通用するんで。うん。 っていうのは芝の面になっちゃうと、はい、芝って実際根っこがあるから芝の抵抗が入るんですよでフワーってゆっくり減速減速させて振っちゃうと芝の抵抗に負けちゃってザクーっていってもっと距離出なくなっちゃう実際コースに行くとーで小さい振り幅でもしっかりポーンってインパクトしっかりボールコンタクトしてしっかりスピード感も欲しいので最初、はい、さっきの30ち ょ, っとちょっと大きかったなって話した時ぐらいしっかり振ってもらいたいなっていう。 実際、うんうん、になるとこうオーバーに振っちゃう癖がそうすると余計振り幅小さい方がいいよね実際オーケらに上がっちゃったら や, や, やばいじゃん多分ただ小さいに越したことはないと思うイメ、ね、ージはちょっとうんドンといて。どんどんどんどん さん大きくして小さく打つ打ち方が多いんですよあーだからすごい動画とか見返してくると分かるんですけどボーンって打ったらグってなってることがすごい多いと思うんですよねはい、はい、だからパチンって入っちゃうこもあれば減速させないと強いって体が反応しちゃうううん、うんで緩んじゃってダフーとかって、うん、なっちゃう傾向というかリスクを抱えてるんで小さいところから大きく振っていくっていう練習をした方がいいか分かりました<笑> 確かに振り抜か体向かないゃいけないというすもうで す, そう で, すそうそうでもそれもバックスイング小さくしてあげる と,、うんまあ、なんかと届かないなっていう感覚が自分の中にあるんでフォ、うんうん、ロナでーできる距離を取ろうってするんですよ体が勝手に、はい、そうすると自然と体も回ってくるようになるんで、うん、バックスイング小さくするって意識も持ってあげると、うん、前にいったら体を回しましょうねっていうのも自然とできてくるちち ょ, ちょそっちで 私は、やってみます<笑>。<笑>そうそうそうそうそうなんならもっと早く振っちゃっていいですよ、ね。はい<音声>うん、確かにね、その振り幅だったら強く振ってもそんな飛ぶはずないから逆にしっかり振って大丈夫った以上、はい ちょっと待ってください、まず。はい、忘れてるかもしれないですけど。<笑>え、う、え、忘れてないの。<笑>今、今、今そ、それ、<笑>今、30のやつや。いや、でも、あの、今、時間だけ気にしてました、今。時間、あの、はい、あの、八時ぐらいにして、んあの、めぐくっていうのだけを意識してたのでいいななんだよなって今思ったの。今、30はもう、どっか、頭のす隅。<笑><笑>一個しかできなくて。<笑> <笑><笑>一個限定なんで、私の後はみなさい そ, うそうそうそうそうそう。 それで、と、ああだったら、バンってあげるってことで、じ、う、ゃ、ん、あ例えば、ピッチングウエッジに、それで、もった、痛いし、打いてもらって、それで、はい、ちっちゃく大きく。見ましたって言ったら、したら、それをピッチングウエッジに持ち替えて。同じく、打っている。はい。 少しこはい。そう。何するの？うん。でも全然強く振ってないよ。はい、あの強く振っても四十とかいかないから。はい、そう、はい。番手を変えた意味がなくなっちゃう。ちっちゃく。こんなはず。 あのそのぐらい振っっっててたさっきまで届かそう届かそそそそそううううううと思ら<笑><笑>いけないなじゃん シいャい 尺, <笑>の尺の取り方はマジやめ て, て、ね<笑>はいそのままちょっともう、ま、ちょっと距離の短いのをやりた、はい、はい、さあじゃ あ, あ, あまたサンドレッチにちょっと、ねはいて次半分ぐらいの時ど、で15ヤードなのでちっちゃくだからさっき腰ぐらいですよねはい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 生まれるないです。これバンテ変えただけ？これはサンドイッチに戻して。だバンテ変えただけってことだよ、ねすーすーすー。で幅はさっきとほぼ一緒？七時とテイクバック八時から七時。ちっちゃくなった感じです。た、うん、と早さとかあまり変えるで そうそうそうそうだから美羽ちゃんの場合はピッチングウェッジの8時から胸ぐらい21ぐらいかな胸、はい、ぐらい、えー、で30ヤ、えード、えー、でサンドウェッジの7時から胸ぐらいで15ヤードっていう目安一1個持っててあげるとラウンド行った時に何ヤード行った時に狙いやすいかなそうですねそれを知ってるだけで<笑>そうそうそ う,、えー、そう絶対そうそうそうそ はい、うん、やっぱアプローチってみんなふわっとした柔らかい動物性描いたボールにしたいっていう意味でこうふわっと打つ人いるんですけどそれ絶対ダメですから逆逆逆減速して打っちゃうヘッドがもう要はヘッドが一番モーターアーケーで重りが先端に付いてるんでゆっくりになっちゃうとヘッドが先にこうやって落ちちゃうからダフったりする原因になっちゃうんですよへえー、短い距離ほどしっかり打ってあげないとスピンスピンはスピンっていってちょっと止まりやすいはい このままも打ちにくくなっちゃうんで絶対緩めない緩めてるすっごいですけどしかも近くを狙っててしっかり打つって言と<笑><え><笑>成功体験何回も重ねないとなかなか怖いですよね<笑>いスだっていなるほど<笑>こっちは、うん、大きくでもいいないのですそれがしっかり振るっていうですそうそうそうそういうそうそうそうそうそううう そうそうそうそう、そそうう。パチンでしっかりインパクト入れてあげるっていううん、だからその決められた幅の中でしっかり振るってだけでいいんじゃない決められた幅で感覚で加減をするってなるとブレるから決められた幅でしっかり振るってだけはい、例えば番手<笑> さ, あ さ, あさあ、3度ここを把握していってもらえればいいかなただから30と十五ヤードはみゆちゃんあれ、覚えましたかその自分が何の番手でどのぐらいの振り幅でっていうのは 覚えました。オッケーです。次はもうラウンドいっちゃいますよ。<笑>そしたらもうラウンドラウンドいっちゃいますま、はい。じゃあそんな感じで森先生ありがとうございました。ありがとうございました。あのー、この後はちょっとラウンドち ょ, ちょっと一回し今やったのを実践しながらラウンドしてみましょう。シミュレーシなんでパーが取れるはずです<笑>、はい。じゃあそんな感じで次回の動画も。新しいに。